英語の言葉の研究は英語の音の研究でした英語の言語学の研究というよりは英語の音の音色の研究でした英語の音のリズムやメロディーの音楽の研究でしたトランペット トランペットを吹けない日本人がトランペットを吹けるようになるためには日本人の口の動き舌の動き息を吸う息を吐く息をたむえる呼吸の仕方を覚えトランペットの音でトランペットを吹けるようになる研究でした 毎日5時間以上もアメリカ人が話す英語を YouTube の動画サイトで聞き続け5年以上の歳月をかけて自分の五感の感性で英語の音と日本語の音の違いを研究してまいりました 英語の言葉の研究はコミュニケーションの道具としての言葉の研究であって英会話の試験のための研究ではありませんでした日本人の口から英語の音を作り出す研究でした日本人の耳で 英語の音を聞き取れるようになる研究でした英会話の研究は英語の音の研究でした